もなく岩見川本です運賃の一部は整備客と一緒に運転席後ろの運賃箱にお入れくださいまた定期券は運転席に分かりやすくお目線らおめお降りくださいお降りのお客様は前側のドアからお降りくださいドアは内側に開きますのでご注意ください